現実へと戻った満月を待っていたのは新月から語られる世界に隠匿された魔術師と魔力の誕生奇葩であった真実を知り動揺する満月はそこで一つの決意をする次回グランベル私がここにいるために」それは「運命を狂わせる力」